マジかやばいやばいやばいよしごめんなさいいろいろごめんなさいなんでだろう急にだな全然 WiFi の方は問題ないんだけどな面白くないさあ初勝利いただきましたありがとうございますさあちょっとこれは WiFi のあれが 安定すぎるねありがとうございましたまたお願いしますチャンネル登録もお願いいたします今大丈夫か 0人になっちゃったところで今回初勝利で終わらせていただこうかな、はい、もしよかったらねチャンネル登録・高評価あの別の動画もたくさん出してるんで、はい、そちらの方まず、あ、そう少ないけど今夜2週間分ぐらいあるんでお願いいたしますではまた明日お会いしましょうバイバイ